解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート54になりますそれではご覧ください前回パテを塗って乾燥したのでヤスリで整えるところからです欠けてるところがあったので。 縦で修正しておきます表面が整ったのでプラチップを貼っていきます先端には C 面をつけておきます ヤスリで面を揃えておきます 接着できたのでここにも筋彫りをしておきます次はマルモアルドのプラチップです。 接着の乾燥を待つ間、先ほど付けたプラチップの合わせ目にもパテを塗って、隙間があれば埋めておきます。接着できたので、いつも通りマイナスモールドを追加していきます。 マルモールドの高さを整えて持ちやすくなったので先にバテをやすって整えておきます。 次はここをやっていきます。さっきまでどうするか決まってませんでしたが先ほどの部分ができて見えるようになったのでディティールを追加していきますこれでこのパーツも完成です。 続いてこちらのパーツをやっていきますまずは全体にヤスリをかけてパーティングラインもついでに処理しておきますヤスリをかけ終えたのでマスキングシールを貼って筋彫りの印をつけていきます